昔入った健康するかってイいイいの。ああ、あれも好きですね、私。はい、でもそのずっと履いてたら、あんまり刺激にならないです、ね。は、う、い、ん。なまあ、右左反対にしたはず、ね、これね。なんかすると、なんかこう、心地いいの新鮮さが出てきますね、うんうんはい。なんかお風呂を逃すと、部にもなんか。背中のつぼほしいの、べたぶはっていうのと<笑>あ、はい。あの足のとこにもちょうど<笑>。はい。 に当たたるみすみたいな、ねうん、こっち大丈夫ですか マッサージとかはとれるんですか、最近は、はい、やってもらうマッサージは、はい、今日が久しぶりで、はい、あの、パー、なんだ っ, たっ け, パだったっけ、パーフェクト、なんたっけれ<笑><える><笑>プロポーション、はいはい、ーアカデミーでしてますの、はい 君のローラーに、三分ずつ乗っていくってやつで、はいはいはいはい。なんか創業八十年の、うん、レディースジムみたいなところに、六回体験行ってました、はいはいはい。まあ、エステの走りみたいなやつですね。そうですね。自重で、うん、あの、自分で電源入れて、はい、なんかでっかい回転する、はい。 ローの昔っぽいですねめっちゃ昔<笑>。昭和な感じですよね。レオタードを 着, 着るんですよ。<笑>それ、うん、なんか昭和の CM でなんかそういうのあったような。<笑>インスタの広告で見つけて、六回三千三百円で。ああ、そうなの、ね。はい。体験で終わったとか。はい、よかったんです。あ, んあんまり変化変化あっ あ, あったんですか。あはいかす。ストーリーのマリールで。はい。 リールをそのままストーリーにしてるんですかうん、リールはリールで、うん、あ、リール、あ、そうなんですかリールそのまま流れてきたかな、はい、でも、あの、うん、なんか音楽を適当に流行る音楽にしたら、はい、それだけでめっちゃ視聴は食えるんですけどそうですよね、はい、ええー、僕何人もそのパソコンでやってるからそれできへんのであん、はい、まり読みない なんかその音の表紙の変わるとこで画像を変えるみたいなそういうね合わせてやるっていうのがお疲れないんで久、ねはい、々の筋肉痛でああいいことじゃないですかそうです ね, ね、あのー、まあねしばらくしてから筋肉痛きたらちょっと腰のせいやみたいな感じになりますよね、はいはい、反応がすごかった ストックとか持っていけなかったんですか。持っていけなかったです。けども持ってると思いませんでした。あ、そこからいなくなってる人いましたね。コラボラしくね、あれね。そうですね。マリックウォーキングっていう、ね。守りも険しかったですけど。お、うん、あ、って夫。あ、あ。あ<笑>すごい。あ。あ。<笑>